青木ですいやー天気いいですねーえー、北海道を移住してきてね、えー、まだ間もないですけども、えー、今日はこの全農125プロこ、えっちとちょっとね、えー、買い物に行ってこようかとうーん思って出かけておりますえー、実はですね まあ、全然ね、使うことでは使えるんですけど今、私が隠しているヘルメットは、ねえー、今のアシンスソンのヘルメットなんですけども、えー、これもね、だいぶ5年、ね、6年うんもうちょい経ってるかなうんあの、パパさんに乗り始めた頃に、ねえー、買ってるので結構な年、ね、数は使ってきていて、まあ、いろんなところでくたびれてきているのもあって。 えー、ヘルメットを新調しに行こうかと思って出かけております、えー、なかなか、ね、ヘルメットを扱ってるこのショップというかないのですから、えーとですね、こお小、まあ、けから帯、まあ、広の辺りなんですけどそこから札幌まで、ねえー、走っていこうかと 思, う、うん、思います まあ、なのでね、長、えー、期的に片道札幌までだいたい200キロぐらい、往復400から500はいかないでと思うんですけども、まあ、そこそこのね、えー、距離のツーリングに、ねえー、なりますね、こういっていくと。まあね、その距離ならローライダーの方がが、ね、楽なんじゃないという方がね、えー、多いかとは思うんですが、まあね、少しでもちょっとね、えー、お金。 使いいいたくないなということで、まあ、こっちの方がねローライダーより倍以上ですかね燃費がいいもんですからで、ねまあ、取り回してもらですねうんでこっちでどっしても動いちゃいますね。 峠、頂上トンネル で, ですね絶景、はい、の日照峠でございます。 これでもさっきのとこ行った方がいかがったものはあ無理だなあと赤信号の案内度グーグルさんめ<笑>こんなどこさ出しやがって<笑>えー、イエローハットと二輪ン全部まとまってるようなところか はいといととうことでね、えー、無事に、えー、ヘルメットを購入してきました、でどんな、ねえー、ヘルメット買ったかというとあのコスパのいい、まね、なかなかお金をちょっとかけるのかなと思ってと悩んではいたんですけども、えー、コスパのいいヘルメット、兜でカブトのヘルメット。で今年の春 夏にかけてですかね、春から夏にかけての間に、まあ、発売したシューマというグレードというかヘルメットになります結構風通しがね、えー、いいみたいで、えーまあ、夏暑い時に気持ちよく走れるというヘルメットらしいですね、うん、でまあね一番のね あの選んだ理由は、まあ、値段ですね、ヘ、うん、ルメット本体、まあ、グラフィックモデルじゃないやつ、スタンダードの、ねえー、タイプですけども、えー、そういったやつ3万円しないんですね、2万8千円くらい、うんまあ、それにあのミラーシールドと、あとピンロックシールド、ピンロック C とか。 ただピンロックシートは今回二輪館の方でですね、えー、キャンペーンやってるみたいで、えー、ヘルメットを買ってくれた方にはなんかサービスということで、えー、まあ、えー、無料でいただくことができました、うん、でまあ新しいヘルメットになるに、まあ、なんですけども、まあ、今かぶってるシンプソンのヘルメットこいつもね まあ、使いたいなとは思ってはいるので、まあ、あっちのかぶとのヘルメットの方が良ければいいんですけど、まあ、使い分けしようかちょっと悩んでるところではあるんですが、まあねえー、インカム用のスピーカ ー, あーとあとその土台ですね、えー、そちらを追加で購入しました。うん、でそちらにはビーコム 6X 用の スピーカーカでちょっとグレードのい い, い, いスピーカー、えー、値段的にもですね700円ぐらいの差はあるんですけどもノーマルのやつと比べてなんですけどもノーマルのやつが42300円ぐらいでそのグレードのいいやつがまあ、5000円弱ぐらいですねうんだったので、まあ、そのぐらいの価格帯であればと思ってちょっといい感じの方にね、えー、してみました であとマイクですけどもマイクもですね結構いい値段するですね、ねうん、6000円何がしだったかな、したんでとりあえずマイクの方は交流ということで、えー、今、かぶっているこちらのシンプソンのヘルメットから付け外して、えー、使おうかなと思って今回は買っていませ、うん、まあ、あとはネットでね買ってもいいかなとは思っているので。 ブ ラ, ットブラックというね、あのつや消しの黒を選んで、そちらにシルバーのミラーシールドですね、えー、つけてみましたね。うん、いやー、さっき、あのシムカップの道の駅でソースクリーム食べたのもあるんですけども、一気に寒くなってきましたね。 はこの Z125 プロこいつでね、えー、北海道初ツーリング、えー、ちょっとね距離遠かったですけども、えー、札幌まで行ってヘルメット買ってきましたというね、えー、感じになりましたはいそれではね、えー、今回はねこんな感じで、えー、締めたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたそれではまたセバノ